みなさん、こんにちは。アプタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。ヒットソングに学ぶ作曲理論講座ということって、実在するヒットソングをモチーフにして、<笑>あれこれこの作曲の方法みたいなお話をさせていただいておりますが、第3回目の今回は、理論的なことをちょっくらお話しさせていただこうかなと思います。理論的な話をしてみようかなと思います。というのもなんでかと言いますと、1回目と2回目でちょっとそういう、ね、理屈的なことをすっ飛ばしすぎたかなと思いましたので、まあ、ちょっと軽く、軽く。 説明させていただこうかという感じです。興味がありましたらご覧くださいませ。理論に興味がなければ飛ばしていただいて大丈夫です。次の動画へどうぞ。1回目と2回目のとき、僕はこう数字でコードを表していたかと思うんですが、コードネームではなくて、数字でコードを考えていこうぜ、コードを表していこうぜという考え方を ディグリーって言ったりとか、ナッシュビルコードって言ったりとか、まあ、ダイアトニックコードって言ったりとか、まあ、いろんな呼び方があるんですが、まあ、そんな呼び方をしております。それで、この数字でコードを捉えていくという概念、考え方があるということでございます。ちょっとこの話はすっ飛ばして、音楽の理論において、とりわけスケールとかコードにおいては、相対という考え方がとてつもなく大事になってきます。まあ、これだけだと会いたいですけれども、相対 的, 相対的に考えると。 絶対ではなく相対的に考えること、これがとてつもなく大事になってきます。まあ、相対性理論とかの相対というやつですよね。お互い様という考え方でございます。例えば、この A 君がいましたと、A 君が左手でリンゴを持ってました。さあ、リンゴをこの下にボツンと落としました。さあ、地面に落ちるまで何秒かかるでしょう。といった問題があったときに、いや、もしかしたら A 君、電車に乗っているかもわからんから、そしたらリンゴの速度がまたわからなくなるよねという人もいると。 いや、でもそもそも A 君は電車に乗っているけれども、こ地球上に乗っかっているわけだから、この時点の速度とか考えると、リンゴの速度はとんでもなくないという人もいるし、いや、そもそも地球ってこの銀河系に属するこの惑星の一つだから、この銀河レベルで考えるとていう人もいるわけですよ。<笑>そんなことをやってると、まあ、キリがないと。まあ、キリがない。なので、この観測者 A 君と物 体, 物体 B としましょうか。物体 B、リンゴ。この はその相対的に見ると、電車に乗っているのはもう同じ条件なので、それはもうすっ飛ばしていこうと。A 君から見たときに B の動きがどうなってしまうのかと。地球に乗っかっているのは A 君も B 君あ A 君も物質 B も同じだから、それは相対的に考えてもうチャラにしていこうじゃないかと。まあ、そんな感じなわけでございます。相対。えー、っとあの、アインシュタインの相対性理論ってあるじゃないですか。なんかあれ、空間が縮むっていうこの考え方になるんですけども、これはまあ全然関係ないですけどね。 あの本当によかったら調べてみてください。あれ、すげえ面白いんで、本当、アインシュタイン、すげえなって感じです。そういう考え方あるのねなんて、僕はすごい そ, の話その辺の話が好きなんですが、まあ、それは置いておいて。それで、ちょっと音楽の理論の話に戻しますと、まず、木というものを定めるわけです。 すべての曲にこのキー、鍵となる基準値ですね。基準値があるわけでございます。もうここを基準としようと。こっからこかうう ら, らどうたらこうたら、どうたらこうたら、ああしてこうしてというふうに考えていこうじゃないかというのがあるわけですよ。それが言葉通り、キーという言い方をします。日本語で言えば、チョウですね。波長長とか、なんか異端長とか、なんかそういうやつでございます。で、キーは決まったと。そしたら、その次何を求めるかというと、ダイアトニックノートというものを。 求めます。ダイアトニック、ノート。単音ってことですね。ちょっと参考書とか読んだことある方はなんとなく知っているかもしれないんですけれども、全 前, 前半、全 前, 前前半というあれです。なんか聞いたことないですか全 前, 前半、全 前, 前前半。これのこの わ, けのわからないところは、全音とか半音とか言うからもうわけわからなくなるんですよ。もう、こう覚えてください。全音は2歩。 半音は1歩。という感じです。キーの音うーと、その基準値のところから2歩進んで、2歩進んで、1歩進んで2、2歩、2歩、2歩、1歩というこういう考え方です。2、2、1、2、2、2、1。ちょっと鍵盤を使って説明させていただきますと、ね。じゃあ、キー、基準の音はここだとします。ちょっとうるさい。この音だとします。ここから2歩進みます。 1歩、2歩、次もまた2歩進みます。1歩、2歩、次は1歩。で、2歩、2歩、2歩、1歩という感じになると、またどの音にも乗ってきて一周すると。ここからスタートして、2歩、2歩、1歩、2歩、2歩、2歩、2歩1歩ということでございます。これがダイトニックの音というやつです。 えー、とキーが決まったダイアトニックノートが割り出してきたらさ、その次はどうしたらいいかというと、このダイアトニックノートを使って、どんなコードが作れるでしょうかという考え方が出てくるんです。これがそのダイアトニックコードというやつです。この数字で表す元のコード。ダイアトニックノート、えー、今、どの音を基準にやったら、たまたま発見しか使わなかったので、この発見だけを使って、 こういうコードができる、こういうコードができると順番にやっていくわけですね。そうすると全部で7個のコードができるということです。ちょっと書いてみるとこんな感じ。1個目のコードは C。でその次は Dm。Em。F があって、G があって、Am があって、で、B ほにゃららみたい な, なんか難しい名前のコードがあるんですけれども、B ほにゃららです。こんな感じのコードが出来上がると。 で、ここから相対的に考えるとすると、すると相対的に考えるとはどういうことかといいますと、ダイアトニックノート、ダイアトニックコードは、それぞれこのキーの音から割り出しているわけなので、キーが変わればもちろんダイアトニックノートも変わりますし、ダイアトニックコードももちろん変わると。けれども、けれどもちょっとここで気づいていただきたいんですけれども、関係性は全部一緒ですよね。関係性は全部一緒。 例えば、キーが C だとします。ダイアトニックノートはドレ・ミ・ファソ・ソ・ラ・シ・トとはいかないか。ドレミ・ファ・ソ・ラ・シです。で、出来上がったコードとしては C、D マイナー、E マイナー、F、G、A マイナー、B、ホニャララですと。じゃあ、ちょっと違う曲をアナライズしているときに、キー D の曲があったとします。キー D で使うダイアトニックノートはレ・ミ・ファ・シャープソ・ソ・ラ・シ・ コーシャープの7コントです。ダイドニックコードは D、Em、f ー h a マイ ナ, ーシャープマイナー、G、Bm、Csharp、a、C シャープをほにゃらら。で、これが E であってっていう感じでこう書き並べていくと、もちろんここの音名だったりとか、コードネームはバラバラになっていくんですけれども、基準値から全然 半, 全然全然半で割り出して。 で、そこからその7個のコードをガガガガガと並べているだけなので、こう縦のラインで見ると全部共通するはずじゃないですか。なんかわかりますか ?2 個目、3個目、6個目に関しては絶対マイナーコードになるはずだし、7個目のコードは必ずなんか B ホニャララとか C 尺ホニャララっていうコードになるはずなんですよ。こんな感じで相対的に考えていくと、もうコードネームで考える意味なくねっていう話に。 なってくるわけです。別にがないわけじゃないんですけれども、いちいちシャープとかマイナーとかカードのめんどくさいじゃないかと、えー、もっとこうなんかこう普遍的な表し方をしていこうじゃないかというのが、この数字のディグリーネームというやつなわけでございます。<笑>なんとなくわかっていただきましたでしょうかで。このディグリーネームを使うことで一そ、ね、いちいちコードネームを書かなくて済むし、どんなキーであろうが、コードの役割は全て一緒。 なので、このコードネームとかキーとかにとらわれることなく、吸収できたりとか、物事を考えたりとかすることができるわけでございます。なんとなく分かっていただきましたでしょうか。ちょっとまとめますと、とまあ、最初は基準の音を決めるわけです。じゃあ、基準の音はここにしましょうか。ミの音。ミの音。それで、ここからさっきやった221、2221をやっていきます。ここからスタートいくぜう 2, 2、2、1、2、2、2、1そうすると、こんな感じのダイヤトニックの音が出来上がるわけです。で、それぞれの音を使ってどんなコードが作れるかなっていうと、まず1個目、で2個目で、その次は3個目、で4個目、5個目、6個目、で7個目は。 で、1周して、また最初のコードに戻るということです。ちょっと苔が絡むとなんか指使いがややこしくなってきてしまうんですけれども、やっていることはもう全く変わらないです。キーが変わってもやっていることは、考え方は全く変わらないということです。ちょっとこのディグリネームの見方、最初はすごくややこしいんですけれども、慣れるとめちゃくちゃ便利なので、ぜひ興味があれば、そんな話を覚えておいていただけると嬉しいなという感じです。それで、まあ、前の動画でも言いましたけれども、 僕が以前アップロードしたその枠理論講座の動画もありますので、えーまあ、興味がありましたらそちらでいろいろと深く学んでいただけるとうれしいなという感じでございます。はい。とりあえず、まあ、3本目の今回の動画は理論の話だけで終わりですが、参考になれば何よりでございます。次回の動画、4回目の動画ではサザンオールズ・サザンオールスターズサザンオールスターズサザンオールスターズ ちょっとどっちか忘れてしまいましたけども、ササンオールスターズさんを取り上げてみたいなと思いますので、よかったらお楽しみにとい う, ということでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>